私は脳が言葉を覚えられる原理は物を噛む口の動きにあると常に言ってました。その訳は赤ん坊に歯が生えてきて物を噛めるようになる2歳半頃になると世界中の子供は 生まれた国の言葉を話せるようになるのです国際語学研究所はアメリカ人の口の中で物を噛む噛み方と日本人が物を噛む噛み方が違うことを発見いたしました アメリカ人のものを噛む噛み方はアメリカ人はものを噛む時舌を上歯茎につけることができますこの舌を上歯茎につけることができますそしてこの舌を上歯の内側に入れることができます ここの筋肉を動かさないで下の歯の筋肉を上に上げてものを噛むことができます。このように噛むことができるのです。そして噛んだものを飲み込む時鼻から肺に入っている空気を鼻から抜きそして 噛んだものを飲み込みます日本人がものを噛む時日本人の舌は上はぐきにはつきあわせんにき舌を浮かして舌を後ろの方に引きますこの後ろに引くということはこのこの後ろに引くということは おつゆを飲む時と同じ形で舌を後ろに引きますこのようにお味噌汁をここの唇につけてフッる吸う時に舌は後ろに引きますこれが日本人の舌の動きですしかしアメリカ人が お味噌汁をそのようには飲みませんアメリカ人がスープを飲む時はこのようにお皿にスープを入れてスプーンでこのように吸って口の中に入れますその中に入れた時は舌は上歯茎につけて飲み込む時はすするようなお相場や 味噌汁をすするような舌の動きではアメリカ人はスープや水を飲んでいないのですこの日本人がものを噛む時呼吸の仕方息を吸う息を吐く呼吸の仕方は口から空気を入れて 肺に入っている空気を外に口から抜きますアメリカ人は舌をこの上の上の歯茎につけることができますので口から息は吸うことはできません鼻から息を吸い肺に入っている空気を鼻腔から抜きます 空気を抜いて物を噛むのです。これがアメリカ人と日本人では？噛み方が全く違うのです。アメリカ人の髪型は？日本人は口の中を見ることができないために、日本人はアメリカ人と同じ髪型をしていると。 思っていますすけどそれは誤りですアメリカ人の噛む時の舌の動きそして呼吸の仕方日本人の噛むものを噛む時の舌の動き呼吸の仕方は全く日本人とアメリカ人では反対なのです。これが英語が 音色 英, 語のリズム英語の波長が日本人とアメリカ人では全く違う音色の波長になる原因なのです。